新たな和の王道を目指しよさこいをアップデートしていく刺激的なチームを目指し日々練習に励んでおります今年は幕末の混乱期を颯爽と駆け抜けた新選組をテーマに東京日野で剣術修行に明け暮れる彼らが新選組になるまでを描きます一陣の風のように時代を吹き抜けた彼らの強い思いを 力強い男ぶりに乗せ、京都での日々を思わせる優雅な女ぶりをスパイスに、和道ならではの群像劇をどうぞご覧ください。ではお願いします。はい、改めまして和道と申します。昨年は徳川三将軍をテーマにした作品で、初めて再加算参加させてきました。今年もご説明にあたりました新選組をテーマにした作品で、 今からおずらせていただきます。この暑い中、今日一日。お祭りの上の皆様、お集まりのお客様。楽しんでいってください。どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは参ります。和の。心水供にして。魂もい えく清町えていくこれ連そうそうそう<ペー><ペー><ペー> 我らの舞台一生懸命。 神たちキッカリの ありがとうございましたあがドの皆さんでした。どうもありがとうございました。